どうも皆さんこんこにちは監監督督ラボの監督ですえ前々からやりたくてやりたくて仕方がなかったゲーム実況やっていきたいと思いますまあといってもですね本編じゃなくてですねロバート剣道編なんですけどもまあこれバイオハザードの RE2 のですねキービジュアル的な感じですねあこういうやつをえやってきましたあちなみになんですけどもこちら R18 なのでえご視聴にお気をつけくださいえっ、ー、とゾンビがそろそろ出てきますね ああ、ここね。ここ行ったよ。ここはいいんだけどね。なんかその地下のところはもうマップが全然覚えられなくて、めちゃくちゃ苦労しました。ここ、ここ。ここからがもう、ぐるぐるプレイ。全然覚えられないのね。はいはい。ああ、そうそうそうそう。めっちゃグロいんですよ。では、やっていきたいと思います。 ゴーストサバイバーズというですね、えー、3つのですね、おまけも。で、レベルに関しては、3、2、4ですねで。左側のですね、ロバード・ケンド。で、右側が娘さんなんですけども、事前に言っておきますが、この2人ですね、本部には亡くなっております。で、もし、この2人が、たぶんこのおじさんが生きていたらという話だということを聞いております。リハーサル、難易度3。いや、難易度3でしょう。う男ならこっち。来ることのなかった未来。明けることのなかった夜の物語です。はい、では行っていきたいと思います。 アイディアバイオハザード RE2 おムービーですねちょっとここは静かにしましょうあら<笑>もう始まっちゃったでは行きたいと思います ガンショップ、そうそう、ガンショップなんだよね。なるほど。では、行っていきたいと思います。こっちからえ、この時点で娘さんはいないのちょっと待って。えっ、ー、と、ショットガン、ハンドガン。で、ハンドガンとかの弾と、ブルーハーブ。ブルーハーブ。 え毒つくってことだよね、もう。え、いないいな い, いやまさかね、もうこんな冒頭から出てくるとかは、そんなことはないよね。えとりあえず、アイテムがあれば、もう、おなんかある、なんかある。こっちか。はい、え警察無線の録音記録。目が光る、気味の悪い野郎だ。はい、はい。 まあやばいやばいですね。やばいってことは分かりました。いるいるいるえあラクーンくん。いないよな。まだ、まだいないよな。え、とりあえず娘はえ、娘を、娘を撃ってからっていう話ちょっとから、ちょっとかんじゃん。 やべやべやべやべやべやややべやべや べ, や べ, や べ, やべ抜けれるかいや弾は温存したいんだよなおおやべど毒つく毒つくこれやばいやばいおいおいこっちだこっちだおれーおれーおれこっちよしこっちにおぶき寄せてからのおらっよーしよしいいぞうーわちょっと待ってねとりあえずまず進むって感じでいいよね こっちはいっぱいいるおし抜け道発見おしよ し, よしうわーメインおおあぶねよしよしやめろやめろやめろでえっ、ー、とよしマップ簡単だぞよしマップがおらーやばいやばいとこつくとこつくよしおこれはクリアできんじゃないかまだ弾を一発も使っていないもうこれはかッうーいっぱいいるえー、何これえ あれうとういくぞいくぜ あ, あれどうやってうつすなほらよ し, しよしよしよしよしよしよしよしよしいいぞいいぞいいぞいいぞいいぞえっ、ー、とこのはしごに行けってことかよしロバート・ゲンドいいぞよしこれは生き残れるぞいやアイテムないよなアイテムないよ な, なさげだねよしじゃあ行こうどんどん行くよサクサク行くよはい 頑張れロバートケンドよしゃあ行くぞかっけえなこの音楽おら行くぞおえセーブできんのなわけないよね短い作品だからねよっしゃあ行くぞ行くぞおっとこれは倒さなきゃ無理だちょっと待ってお前後ろについてるだろよしよしよしおいこっちこっちおいおい。おっええー、ちょっと待って待って待って なんか後ろにいるとやべろや べ, やべろやめろ逃げ ろ, 逃げろ逃げろ逃げろ逃げろ逃げろはうわっ待って待って待って待って待って待っ て, 待ってあちょっと待ってちょっと待ってやばいやばい赤だ赤だちょっと待ってやばいやばいやば い, やばいちょっと待って回復テムないって無理だろこれちょっと待って待って<笑>難しいぞおいやべ回復ショットガン使うしかなくねうわ えー、ーあうわすいませんロバート・ケンドさん殺しちゃいました<笑><笑><笑>ちょっと待って<笑>ちょっと待ってくださいこれ難しくないですか<笑>今回はね銃を使わなかったから死んだということでちょっと銃を使っていきたいとリリッカー何リッカカーー何何リッカーは来るなんて聞いてないよ いやもう弾までね使っていこうでここからこの曲が変わってからおーしきたかっこいい曲オーラよいしょここ出たらリッカ出てくるだろうショットガン構えながら後ろに行く来いおーきたバカ野郎バカ野郎バカ野郎うえオらライチェンジよいしょあっ早く早く早く早く早く早くどうぞどうぞ早 く, 早くやばいやばいやばいちょっと待ってちょっと待ってうわっ ちょっと待ってください。いやーちょっと待って、やばいやばいやば い, やばいおらーうわー。嘘だろう。やばいぞ、これはやばいぞ。終わらないぞ。おはようございます。来るだろう、来るだろう、来るだろう、もう来るだろう。来たー。バカ野郎どうばだ。落ち着け、落ち着け。おら、おら、ちょっと、待て待て待って、遅い遅い。おい。 助走つけよう行くぞ来るだろ来るだろしかしこっちはもう走り抜けるとほらおしカーブを抜けたうわちょっと待ってください大丈夫だリッカー焦るなうわやだわそんなの食らうかうわちょっと待って待って待って渋滞してる渋滞してるいやでももうノーミスでいかなかったら無理だよ何かかバンしちゃってる よしよしよしよしよし何だ何だこれはガンパウダー回復が欲しいんだよおお待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ て, 待って強いってなんでそんな強いのあーごめんなさいあーおおおめっちゃ弾があるぞしかも回復おはようございますまあ夜だけどね え来ない来ないよっしゃこれいけるぞこれクリアできる今回は、あらうああっとくトついた通り抜けた、通り抜けた、通り抜けた。おっそおっそおっそあいもうめっちゃ光が当たって感動的にな っ, ちってんじゃないかお反応間の弾欲しい相手も一つだけ取り出すことができる選べなかったものは入手できないから慎重にいや、絶対これでしょ いやもう毒出してるじゃんケツ頭待て待て待て待て待ってちょっと待ってくださいおおうわーああ連続はずるいええええええおうそおうそおおまだ大丈夫か頑張れ頑張れ頑張れいったん出るいったん出るいやーもういいでしょうあなためっちゃ飛んだやすごいブイッチしてるじゃんうわ汚い わーもういるいるいるいるいる毒は絶対いってうえ。あーやばいやばいやばいやばいやばいのいるやばいのいるおおんだなんだ何だなんだうわあ握手いたあーうーうーうわ<笑>ロバート急いでロバート急いで早く早く強いってうわいけるよしよしよしよしよしうわ いいいいっっっててんんででんは<スロー>動画サイト5つ見ましたたここのの状態でプレイだどうなのかおーっと突っ切ったいけるんですよ皆さんこれが足足もうね倒さない。 さあ次なんですがこういう形でいきますギリギリで避けれるというですねパターンなんですよこれははいはいギリギリで行きますでここなんですけどもアイテムを取らないではいギリギリプねー使っちゃいますおおちょっと待って ちょっと待ってこんなにいたのかこんなにいたいちょっと待ってロバートあーロバートやばいやばいやばいや毒くじゃんこいつちょっと待って急げあーうわーまだ大丈夫だなロバートよしよしよし急げ急げあーもうやばいここうわちょっと待ってちょっと待ってあー<笑>やばい毒ついてるから動きがうわひどいことになってる遅いって遅いわー こ, こにもいるんだってだから見える見ええるる よ, よいしょこっちいいんだよねこれやばいなえーギリギリ間に合わなかった今あどっかついたしかもあらー逃げろ逃げろ逃げろやば い, やばいかいるじゃねえかそ こ, こに花火花火花火花火行くぞいこれでえーちょっとなんか後ろにやばい音聞こえたけどお前か使うぜよし今のうちに逃げ切る うわいっぱいいる早くたまたまたまたま急いで急いでロバート急いでオねやばいやばいやばいうわ後ろ後ろですかもう使うしかない使うしかないちょっと待って待って待って待って待って待って待っうわっドクついたしかもあちょっといげでこれ逆走してない逆走してるあもういるじゃんたまないってもうオッケーでこっちこっちやばい 方向音痴炸裂しましたやばいもう分かんない道がじゃこっちってことか頑張れロバートおゴールのはずだあーこいついるんだったおよし次はうわーいっぱいいるーやばい弾があと4発あと1発だよこっちのハンドガンあ切れたやばいぞちょっと待ってーやばいやばいこれうわっ ういう嘘だろうどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督ですでここはスッキリスッキリスッキリスッキリスッキリロバート何やってんだよ切れたはずだぞここは急ぎ走る走じゃーいいよで通り抜けるオーライショットガンだショットガンで倒していく弾補給よしうわ っ, っ全然覚えられてね う わ, ーうわーちょっとちょっと後ろからはずるいでしょもうかれこれ2時間ぐらいプレイしてますけどいやーこれちょっと無理じゃないなあれあれあれあれあれあれすっかりやり直してこんなはずじゃなかったふらふらしないでおやすみなさいうわー確実に倒しておくうわーまだいるのおぶれおーっしゃいよし行こう 花火花火花火の人花火ダメその足の弱おーしよしおーしこれいけんじゃねえかあっ強いやっつてやつこいつあいーでおしよしいっぱいいるねいっぱいいるね補強補強補強お前はこれだこれが好きだろおこれゴールもしやゴールですかゴールだゴールですよねこれねこれおーっしゃ ロバート・ケンドーロバート・ケンドー生かしちゃったぞよしやっ た, や っ, たーやっと終わったーやったーはいというわけでですねえー、バイオハザード RE2 ゴーストサバイバー編、えー、それの、えー、ロバート・ケンド編ですね まあ一つ言うにはもうゲームの才能がないということですねはいもうマップをまず覚えられないっていうところいやー難しいねうんえ次の動画も期待してくださいゲームってこんな疲れるんだ<笑>はいというわけでですねえまた次の動画もお楽しみにしてください監督ラボの監督でしたではスタートです足元を狙う足元を狙うでそのまま通り過ぎる 補充する。はい、バーベキュー行こう。みんなもうマージでやめてください。あー、何何何何何何が起きた？何が起た？何が起きた？